給食費が高いんですこれ2人、3人、4人と私の、えー、友達で5人子どもさん育てている方いらっしゃいますけれども、もう5人にもなるとね、この給食費、えー、9年間で6万円の差というのが、えー、30万円にもなるわけですよね、もう大変なものなわけです、さんが。ですから、学校給食費についても6ヶ月間無料にしようということを。 私、松村敏夫、提案をしております。実はですね、今、全国で学校給食費をそもそも無料にしようという自治体が増えているんです。もう250を超える自治体が給食費はタダになっているんです。そもそも、最初のは、この地域で一番高い給食費をお父さんお母さん皆さん払っているというのが実態なんですね。そもそも、えー、学校給食っていうのは、えー、最近、食育っていうことも言われていますけれども、教育の中で、 大切な人をだったらですね、義務教育はこれを無償とすると憲法に書いてあるわけですから、憲法通り学校給食費も無料にしようという実態が今全、ね、国に広がってるんです、これ国でねてやるべきかというふうにも思うんですけれども、甦がやらなくても地方自治体で、地域ですね、地方自治体で埼玉市としても学校給食費無料に向け て, て、ね、 いきなり、次には無理でもね、まず担当者無料という形で、学校給食の無料に向けて、毎度は動かしてまいりたいと思っております。